みなさん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今、カレンダー見て気づいたんですけども、もう9日後になりましたね。11月19日の部分月食。今回の部分月食はですね、部分月食って言ってもですね、ほとんど皆既月食っていう風に言われてる天文現象なんですね。月食って月と太陽の間をこう、 地球が通るっていう現象なんですねでそうすると地球の影に月がすっぽり入っちゃってでそれで月が赤道色っていって赤く染まるっていう、まあ、そういう現象なんですけども月が地球の影に全部入ると皆既月食っていうものになって真っ赤っかになるんですよね、まあ、こういう感じの月になります。でそれが全部入りきらないで一部分がはみ出してると。 いいうようよな場合を部分月食って言います、まあ、こういうやつですね。部分月食って言いますで今回ですね、部分月食ではあるんですが、もうほとんど皆既月食なんですね、もうこれ、皆既月食って呼んでいいんじゃないんですかぐらいの皆既月食なんですけど、一応カテ、サイエンス的なカテゴリーでは部分月食って言います。まあ、すごいややこしいんですけども、とにかく も, うものすごくですね、月のほとんどがえ地球の影に隠されて、月が真っ赤に見えるっていう。 結構見応えのあるイベントになると思うので今日はその天文情報の紹介でございますそれでは行ってみましょう今年の5月にも月食ありましたよねこの時は皆既月食でしたでその皆既月食の動画 私告知した時に一応11月にこんなイベントありますよっていうことで今回の部分月食紹介しましたほぼほぼ皆既月食ですよっていう感じでお話ししてたんですけどもどういうふうに今回の月食を表現するかっていうところで各メディアですね割と混乱してるっていうか感じがあってですね例えば国立天文台さんとかはやっぱりね部分月食って言ってるんですけど大変深い部分月食って言ってるんですよサイエンス的な観点で話すと もうこれ部分月食以上もいいかもないんですよ。全部隠れないから。だからこれしょうがないんですよね。で、星ナビさんは、あの、村上龍の超絶にちなんでなのか、限りなく皆既月食に近い部分、ん限りなく皆既に近い部分月食だったかなあとね、私が今執筆してる天文ガイドさんも、12月号、それなんですよね。極めて皆既に近い部分月食っていうふうに。 読んでいますえこれ今からでもまだ買えますんで時間あるからね、えー、と気になる方はぜひ入手して情報をゲットしてみてくださいはいそれではどんな部分月食なんでしょうこっちにスマホの画面を出しますんで例によってビクセンのムーンブックで今回も見てみましょうかでムーンブックを起動してこの左下のこの月が欠けたマークをタップすると月食情報がいろいろ出てきますんでありましたね2021年の11月19日はいこれをやると 月食の表示に切り替わります。これ東側で出るんですね。で月がこう登ってくるこの軌道がこの赤い線なんですけども、えー、とこれがですね11月19日のまあ約16時を示している状態です。でえー、とこの左上にですね情報があって、これ月が登ってくるのが16時34分、えー、と最大、一番かけるのが18時3分。 で月食が終わるのが19時47分ってことで約3時間ぐらいかなのイベントになりますで下のスライダーをすラ移動していくとこう動くんですけど登ってきたと同時にもうかうけ始めるんですねでえっ、ー、と1番かける18時ぐらいだとほらほとんど皆月食もう右下のところがちょろっと影に入ってないんですよそれだけもうほとんど皆月食って呼んでいいと思います <笑>でこう過ぎていくとまた8時に向かってだんだん月食が終わって普通の月に戻っていきますよというこういう天文現象になりますでですね今回もめちゃめちゃ低いんですねこれね一マス10度なんですけども10度っていうのがえいつも言ってますけどねこう腕をこう伸ばしてこのグー1個が人間の腕の長さに関係なくこのグー1個がだいた10度ですよということで。 月が昇ってきても、かけ始めて、一番かける18時ぐらいの時は20度ぐらいなんですね。だから皆さん、えー、月食見たいなっていうふうに考えた方は、ご自宅の近くの、えー、河川敷とかね、えー、ちょっと小高い展望台から見下ろすとか、えー、そういう、あとは東が開けている海沿いとかがすごいいいんですけども、そういうとこに行って、なんか障害物があれば一個二個、1個2個あ見えるな、みたいな感じで、調べておくことをおすすめします。 でですねこれあの月の出と月の出ってちょっとポイントが違ってこれね、えー、と月の出16時34分って書いてあるじゃないですかで今16時34分を示しているんですけど結構月出てるじゃないですか、ね、月の出って普通これが月の出じゃないのみたいに思いません違うんですよね太陽はちょっとでも確か顔を出したら えー、と日の出になるんですけど月はね確か月の半分かなが、えー、と顔を出すと月の出っていうふうに言うんですよねでこの16時34分の時にはもう月の頭が半分ぐらい出てるというようなシミュレーションになりますんでここ注意です、えー、と登ってきた手を取りたい方はこの月の 地, 地獄の前に撮影をしておかなきゃいけないっていうことですね でね、私的にちょっとポイントだなと思ってるのが、えっ、ー、とですね、これちょっと切り替えます。ビクセのネビュラブックっていうアプリをちょっと表示しますけども、えー、とあ、これもうさっきシミュレーションしてたんで、もう出てきてますけど、この日の月の出時刻をちょっと見ますね。はい。19時は、19日は、えー、と月の出が、あ、違ういやえっ、ー、と、日の入り時刻を見たい。太陽が沈む時刻。 えー、と16時半頃に日の入り太陽が沈むと。ということはこれ1時間半経つと星が取れるようになるんですが通常満月の時ってその月が明るすぎて星って取れないじゃないですか。でも皆既月食の時って月の光の量がもうめちゃめちゃ減るので天の川を映るぐらいまで落ちるんですよだから、まあ、私考えたのが部分月食が一番そのええー 深い状態、一番その欠けた時に、一番その光が減るわけ、月の光が減るわけですから、その時に何か絡めるものがあるのかなって考えたんですね。で、ここでビクセンのネビラブックに戻ります。これね、200ミリの画角を示してるんですけども、18時です。一番その月が深く欠ける、部分月色が最大色の時ですね。その時にですね、すぐ横にスバルいるんだね、これはね。 M45 っていうのがスバルです。スバルってこういう天体なんですけど、こいつと部分月食が絡めるっていう構図なんだなっていうのが分かります。ただ、めちゃめちゃ低いです。高度20度のところで起こるのですごい低いですから、まあ、気象要件というか空気がね、澄んだ時じゃないとこれ構図取れないんですけど、ちなみに300ミリだとちょっと狭いね。ちょっと狭いです。200ミリだといけるんじゃない だからあのちょっと天体写真得意な人とか赤道儀持ってる人はこれチャレンジしてみていいかなと思いますで赤道儀の使い方にちょっと慣れてないって人は赤道儀高校で頑張って使うよりも赤道儀なしで撮った方が多分うまくいくと思いますよく言えば赤道儀を使ってちょっと長めに露出を撮った方が多分いいんですけどでもその設置をねミスるっていう危険性を考えると使わない方がいい場合もありますから その辺自信のある方はこれちょっと狙ってみてくださいで今回の月食低い位置で起こるので何かと絡めやすいと思います20度なので例えばあの以前10年ぐらい前かな結構前の月食の時はスカイツリーと月食って絡める人結構多かったですよね、まあ、そういうちょっと見上げる構図で、えー、高い鉄塔やビルと一緒に撮るっていうのが可能になると思いますんででさあ 今ね、こう、天気を見てみると、ちょうどその、ウィンディーがね、ちょうど、えっ、ー、と、11月19日の天気予報を見れるようになってるんですよ、ウィンディーっていう天気予報が。で、見てみたら、晴れる予報なんですよね。えー、日本海側とかはちょっとね、この時期、雲に覆われるところが多いんですけど、基本的には日本の大部分でこの月食が楽しめるようなお天気になるんじゃないかなというふうに、 今のところは予測します。まだ変わるかもしれないですよ、これ。10日後ぐらいのことなので。で、この右側になんか雨いるじゃないですか。これ雨なんですけど、この強い雨が、うんとちょっと前後すると、全国的に天気が悪い方向に行くかなっていう感じなので、この天気予報の通り、えー、この雨雲、強い雨が通り過ぎてくれれば、その後はスカッと晴れると思うので、今のところはね、ちょっと晴れそうですよという明るい 見通しになっておりますえでそれでまあ写真じゃなくて見て楽しみたいわーっていう方はこういう双眼鏡がねあるといいです。ちょっと大きめのやつ使ってもいいです。ちっちゃい双眼鏡でも人間の目よりは明るいのは間違いないのでないよりは全然いいんですけどこういうちょっと大きめのやつがある方はこういうのを使った方がいいですで。倍率はそんなに高くなくていいです。これが6倍の双眼鏡です。こっちは7倍の双眼鏡なんですけど。 んとまあ、このぐらいの低倍率の双眼鏡の方が手ぶれがしにくいっていうのと、まあ、こういう光景の大きいタイプを使うと集合力がものすごくあるんですねで月食ってね意外と暗いんですよ月とはいえど も, もうほとんど光が当たってないからねめちゃめちゃ暗いんですよどす黒い感じでだからこういうちょっと大きめの双眼鏡があるとそんな月食暗い月食も楽しみやすいと思います 天体望遠鏡を持ってる人は、もちろん天体望遠鏡を使って、ちょっと楽しんでみていただきたいなと思います。スマートフォンで撮る場合は、あのこっちに映像出しますけど、iPhone の場合ね、これ、スマートフォン長押しして、こうタップして長押しすると、なんかスライダーが出てきて、明るさ調整できるようになるんですよ。ちょっとピンチしてズームアップして、ちょっと明 る, 明るさを調整して、明るめに撮るといい感じで撮れるかもしれないです。 ちょっとね、このスマホの撮影方法、私も最近学んだので、今回の月食でどうなるか、えー、試したいと思ってるんですけども、まあ、一応そういう撮影方法がありますよ、ということで共有いたしました。Android の場合は露出補正っていうのが付いてるみたいなんですけど、ちょっとそれはね、機種によって変わってくるので、マニュアル設定にして露出補正をすると、ちょっと明るめに撮れるみたいです。ちょっとね、この辺は私、Android 持ってないんでわかんないんですけど、ぜひお試しください。はい まあこんなね、スバルと月を取るとか、えー、いいんじゃないかみたいに言ってますけど、私ね、取りに行けないんですよ。<笑>その日ね、私、えー、池袋のサンシャイン60展望台っていうところからライブ配信やるようになってます。で、サンシャインさんもこうやってイベントも告知してるんですけども、サンシャインの60展望台から、えー、私がライブ配信しつつ、窓越しにね、天体望遠鏡を設置して月食の映像っていうのをお届けします。サンシャイン60展望台さんの YouTube チャンネルっていうのがスタートするみたいでそこにはですね屋上に手体望イ鏡を設置してその映像をえそのサンシャインさんのチャンネルにずっとずっとこう映像だけをこう流すっていうことをやるみたいですなので、まあ、池袋が晴れたらね、えー、映像だけ見たいなっていう人はサンシャインさんのチャンネルをずっと見ていただいていいですしでなおかつ、えー、私のトークとかねあとねそのサンシャイン の, そのイベントの会場の様子とか えー、そういうのを見たい方は私のチャンネルを見ていただいてっていう感じですかね。でまた天文リフレクションズさんが今回も生配信イベントっていうのを企画するみたいで全国の、えー、いろんなところからですね映像を、えー、拝借してですねその天理府さんのチャンネルの中でお見せするっていうのをやるみたいです。まあその中に私のライブ配信の映像も入ってるんですけども、まあ、そういった曇った地域でもライブ配信っていうのを活用して いろんなところの映像月食を楽しめるようになってますんでそちらもぜひご活用くださいはいそれでは今日はこんな感じですかね、えー、急遽ちょっと晴れそうだったので、えー、天文情報の発信をいたしました前回の5月の月食は結構曇っちゃいましたからね今回は日本全国のみんなが今回のほぼほぼほとんど皆既月食を楽しめるといいっすね本当にそう思ってますじゃあみんなで晴れることを願いましょう それでは今日はここまでにいたします。えー、また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。